あの、小形、ジエリ、高校2年です。えっと、私は。メモ、用意してたんだ。ジエリちゃん、うん、目線、こっちこっち。うん、この前、二つ並んだ四つ葉のクローバーを見つけたんです。 ここに来る前に、ちょっとだけ寄り道したから…かも、えー…な、なんでプロデューサーさんが机の下にいるんですか<音声>今日は素敵な作家